ハイバーイ昴生です私たちはベトナムハノイにいます今回皆さんにお伝えするのは大きく分けて2つございます一つはホウおじさんという方はご存知でしょうかベトナムの一つの都市の名前にもなっていますし紙幣の全てにはこのホーチミンという方の人物の絵が描かれてありますベトナムの独立運動の指揮を執った方で今のベトナムの礎を作った 市民に最も敬愛されている人物の一人です愛称を持ってホおじさんと呼んでいるらしいです2つ目はタンロン水上人形劇というベトナムの伝統芸能で日本でいうところの歌舞伎に似たところがありますとてもプリティーな人形たちが水上で可愛くいろいろな劇を見せてくれるということですまずはホーチミンさんに直接お会いしに行ってみましょうこうやって 歩道を歩いていくとですね大量のバイクを見受けることができますというのもこのベトナム世界でのバイク世帯保有率なんと2位その国民の約 86% がバイクを持っているらしいですツアーの方もおっしゃってました ベトナムでは車を持ってなくても彼女はできるけどバイクを持ってないと彼女はできないよというほどバイクがとても必需品なんですホーチミンさんがお眠りになられているホーチミン病へ到着しました。正面には大きな広場と ベトナムの国旗がありますここでベトナム独立宣言が読み上げられたという歴史的な場所でもありますちょうど兵隊の交代が行われています武器を持った兵隊さんがしっかりと大おじさんを守っております実際にこちらの病内では永久保存をされて見ることができますただ病内に入るのはですね 11時まで朝の時間帯しか空いてませんので寮内が空いてる時間帯というのが非常に限られた時間ですのでかなり長蛇の列が並ぶことが予想されますので時間には余裕を持って来られるのはいかがでしょうか。奇妙なお寺 こちら一長寺をお届けいたします。ご覧の通り、池の上にたった一本の柱で立つお寺になります。の池には鯉とかカメが元気に泳いでおります。多くの種類の蓮の花もこの池の周りには生息しています。とても綺麗です。ちょっと中の方に入ってみましょう。手がたくさん生えている、かなり神々しいゴールドのお釈迦様が祀られてあります。 上から見下ろすその池の姿もこれまでにない構造の作りのお寺だということをかなり実感させられますこちらのお寺にはある神話が唱えられていて史上有名な人が子供ができずに悩んでいたそうですで、ある日夢の中で のの花の上に子供を抱いた神様みたいなのが現れてその後すぐにこう子供を授かったということで子供を授かるというご利益があるそうですこちらのお寺とホーチミン病の方は無料で。 入ることができます。ま1、あ、度参拝されてみてはいかがでしょうか？ホーチミン病の近くにあるカフェでちょっと時間を潰しております。こちらのカフェの雰囲気、かなり落ち着いた様子で、予定としてはこうベトナム戦争時代にこう服装とかもカックラシック風味でああえてこれレトロ感を強調しているのでしょう。ココナッツミルクの程よい甘さとベトナムコーヒーの。 ビターな味わいがマッチしてとても美味しいですこれで150円はめちゃめちゃ安い続きまして宝山地に、えー、行くために施設の中に入ってまいりました建国の父として崇められている宝おじさん今でもその影響力は絶大なようですきれいに整備された噴水のある池の方を渡ってまいりますとこちらが見えてまいりました正真正銘宝おじさんの自宅になります高床式住居で今回はエンントランス リビングのようになっております1階の方にはミーティングルームでしょうか10人ほどが腰掛けられる大きなテーブルが置いてあります氾濫用のスロープを上がりちょっとその室内外から見てみましょうなんということでしょう人ん家のリビングを外側から覗き込むというような形式になっていますあちらの部屋には 書籍なのでしょうか。机が置いてあります。勉強するか手紙を書くならバッチリの場所でしょう。 その虎人にはラジオやホウさん愛用の帽子でしょうか探検家を思わせるようなキャップも置いてあります実際中に入ることはできずその外側から覗き込むというような感じです計り知れない男の歴史ですホウジさんの偉業といえばフランスから独立を勝ち取ってベトナム戦争に勝利したあとですね南北2つに分けられてたんですけどそれを統一したとではその人物像にも非常に定評 があって、子供たちのために水上人形劇を作ったそうです。私たちはこれからそこへ向かいます。で、これ談論水上人形劇場に着きました。 ここチケットはですね各タイプによって値段が異なります一応私たちは最後尾を取りました注意点の一つとしてはその人形劇の物語が歴史とかハノイの文化的なものに基づいて組み立てられているのでパンフレットがあります日本語版もありますので見られると少しは内容の方分かるのかなと思います水上劇の方お楽しみください劇場の方すでに満員でほぼ空席のない状態です大人気や、ね クオリティ高かったですよねうんさすが伝統芸能と呼ばれるほど水準があったらえ高いと思いました結構言葉を必要としない演劇みたいなのがあってさ、うんうん 動きだけでで笑いをししっっかり取り取寄たたのも極端でしたよね、結構小話が何話もあるみたいな感じじゃないですか、うんうん、単に分かるやつと分かんないやつが交互ぐらいになってきてます、うん、言葉を理解しないと分かんないと思 う,、ねはい、う何やってんのこの人たちねって時ありましたね そ, そ, <笑>それはそれで結構面白かったですけどね興味深くてタイプ3やんね俺、うん、の距離やと人形の細かいディテールまでは多分見れないと思うんですね望遠でビューってズームしとったらええーみたいな人形も中にはおったしコミカルな動きでしっかり笑いとっていく カゴ、ねうんうん、で魚をとるミスる魚をとるミスるしっかり振って振って最後人間ボンみたいなやってました楽しかったチケットでも全然楽しめるしやっでも前の方だと俺確か6年前一番前だったんです水とんねこのこレベル船でなんか競争してるやついたじゃないですかあああそんなの<笑> あの援助の人たち、実は後ろで操作し て, てる人たちがこう出てきて、うん、フィナーレを迎えたとき、なんかじわっと感動するものがあったも ん, ん<笑>残り私たちのユーラシア日記ももう間もなく終了というエンディング見逃さないように、チャンネル登録とベルボタンも忘れずによろしくお願いします。次回はじゃハローマンですねナムの観光一番人気のことですか お見逃しのないようにベルボタンも忘れずにプッシュよろしくお願いします<笑>じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。<笑>ハッシュタグ